こんにちは、レーナです。いつも見てくれてありがとうございます。本日は、ボモリーのパップテントの邪魔な支柱を二股化して、広く使いやすくしてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず、材料は、1メートルの塩ビパイプ2本。太さは、内径16ミリのものです。 水道管用の固定金具などが少々と外径 12mm 内径 8mm のアルミパイプ長さは 30cm で3本と外径 22mm のパイプエンドが4つそれとこの箱は外径 16mm 内径 12mm のカーボンパイプで長さは 50cm 合計12本に用意しましたこのカーボンパイプはちょっと高価で全部で 16,500 円にしましたが、ね 二股化するということは2本余計に持っていくことになるのでスチールのパイプだと重たくなってしまいますそのため少しでも軽くするためにカーボンタイプを採用しましたアルミパイプはカーボンタイプをつなぐために使いますカーボンタイプの内径が12ミリなのでアルミパイプも12ミリの外径を使ってますがちょっときついので後でヤスリがけをしたいと思いますカーボンタイプは切るのが難しいそうなのであえて 5 0ンチを3本つなぎバックテンプの左右の支柱をそれぞれ二股化するので4本つまり12本必要なのですちゃんと5 0ンチありますねアルミパイプはカーボンパイプを3本つなぐので1本の支柱に2つ使いますので8本必要です 10センチごとに切って8本作ります実を言うとアルミパイプはこのたつ2本しかありません計算ミスってました後で気がつきもう1本買い足しました12にのアルミパイプは細くてつかみにくく切りにくいため持っていたクランプ金具で挟んで持ちやすくしてます。 ではまず1本あたり1 0センチを2本残りを4 0センチごとに2本に切るそれを2セット作りますのこぎりの刃の厚みは濃さということで1 0センチに切った方は二た金具に使う水道管用の金物がカーボンタイプの毛が細くて締め付けできないのでカーボンタイプに差し込んで厚みを稼ぐために使います 40センチの方は地面側に差し込み、高さを調節できるようにしたいと思ってます。切り口の針は丁寧にヤスリで整えておきます。 10cm に切ったアルミパイプの真ん中に印をつけておきます2液混合タイプのエポキシ系接着剤を使いますこれはメタルロックといってかなり強力な接着剤で溶接の代わりになるくらい強い接着力があります金属やカーボンプラスチックなど幅広く使いますこれをアルミパイプの半分に塗りカーボンに差し込みます10分くらいで固まりまりすが 完全硬化させたかったので1日置きましたはみ出た接着剤はできるだけ取り除いておいたほうが良いと思います。 1 0ンチに切った塩ビパイプもこの接着剤で固定しておきましょう4 0ンチの塩ビパイプの片側にゴムのパイプエンドをつけておきます。 水道管用の固定金具を組み合わせて二股金具を作り、タイプを固定をます。ポモリーのタップテントは支柱を差し込み固定するための筒つ用の布があるのでそれを利用できるようにしました。 の塩ビパイプに5センチごとに印をつけて5ミリほどの穴を開けていきますここにボルトを通しておくことでカーボンパイプを差し込んだときに高さの調節ができるようにします実際にうまくいくかやってみないとわかりませんがバックテントのスカートが持ち上がり夏に 通気をよくできるようにするのが狙いです。 ドリルの刃が少し劣化していてなかなか穴が開きません。<音楽> のにもちゃんと取っておきます差し込んで接着剤で固定したアルミパイプに接着剤が固着してしまったのでヤスリで削り取りカーボンパイプに差し込みやすくします。 削りすぎるとスカスカになっちゃうので気をつけてちょうど良いあたりになるように削ります。 これで材料の加工はすて完了です最後に重さを比べてみましょうまずもともとのスチールパイプは3分で 324g でした続いてカーボンパイプは3分で 250g です。本数が増えちゃうので元より軽くはなりませんがまずまずの結果ではないでしょうか 実際に付け替えてみましょう。 金物のもののげんは現地じゃなくてあらかじめ組んでおいた方がいいかな。 できました。真ん中の支柱がなくなって、使いやすく広くなった感じがしますね。ブリッジの金具には、ちょうどいい穴が開いてるので、ここにランタンとか引っ掛けられそうです。ストーブ側も支柱がなくなったので、料理もしやすく使いやすそうです。支柱があった時は、ストーブも熱で、支柱の塗装が少し溶けてました。サイドオープン時も支柱がないので、手配りしやすそうです。 長ネジを外してボルトの位置を変えることで高さ変更もこの通り簡単ですいかがでしたでしょうかワンポールペントも二股ので広く使うのが定番化してきましたがバックテントもやってみる価値は十分にありましたカーボンタイプは高いので車で移動する方ならえんタイプだけで作ってもいいかもしれませんね この動画が参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録されてない方はチャンネル登録をぜひお願いしますコメントもくれたら嬉しいですお返事は必ずいたします